皆さんこんにちは。以前、猿が作ったジョイント式のお箸ですが、これがあまりにも便利なので、職場用にも追加で作りました。今回も毎度のごとくなんとなはく作り始めたのですが、途中から、どうせ作るのであれば前よりも良いものが作りたいという気分が高まってきたので、グレードアップ版を作ってみたので、良ければ最後までお付き合いください。ちなみに現在映っている映像は、以前、 セリアのの分割箸を加工した時の動画です。このようにジグソーで切断して使いましたカットした断面をノギスで測ると内径が 5.2 から 5.5 ミリの穴が開いていますこの部分に木製の箸を差し込みますセリアの分割箸はジョイント部分がネジになっていて有名ブランドでよく見るタイプのネジ込み式ですなじ込み式は単純な差し込み式と比べると 食べている途中でジョイント部分が緩んでくるようなことが少ないので優秀だと思います。映っているように箸のちょうど良い太さの部分を残で切って使いますが、口に当たる木製部分の材質次第で箸の使用感も変わります。木が硬いので紙やすりでは削れないですね。木製の箸は口に当てた時に金属よりも感じがいいので、猿にとって箸の先端は木製が絶対条件です。 竹や杉のようなソフトウッドだったり柿やくるみのようなハードウッドだったりいろいろありますがサルの好みはハードウッドですなぜなら硬い木の方が口に当たった時に感じが好きだし木の先端も長持ちしそうだからですそこで今回もセリアで硬そうな木の箸を買ってきましたちなみにステンレスを切る際はジグソウがなくてもステンレス用の金の子があれば手でも簡単に切れるのですが 面倒くさがりの猿は電動工具を使っています。今回グレードアップさせたポイントは、箸の先端も持つ部分をすべて木製にすることと、置いた時に転がらない箸を作ることです。以前作った時にも使ったセリアのステンレス箸は、少し細身のせいか、もう少しだけ太い方が持ちやすい気がします。合わせて、持つ部分が金属製よりも、木製の方が握った時の感じがいいので、 加工しななななきゃならない部分がが、増えるののは面倒なのですが理想的な箸を作るために頑張ってみました作り方は前回とほぼ同じなので途中を端折って静止画で紹介するとあっという間に完成ですこれを見て皆さんはどう思うでしょうかお気づきの方もいらっしゃると思いますがそうこれ長さの配分が悪いんですジョイントよりも先端の部分が短くて手で持つ部分ばかりが長いために せっかく分割してもそこまでコンパクトに収納できませんまた先端が短いと例えばカップ味噌汁をかき混ぜるときにジョイント部分がどっぷり汁の中に浸かってしまってちょっと嫌な感じですそこでグレードアップ版なんて偉そうなことを言った手前改善するためにもう一本同じ箸を買ってきてやり直しましたもっとも今回はハンドルーターを使ったので前回よりも木の加工は簡単です ハンドルーターは前から持っていたのですが出番がなくて今回の動画で初登場だと思いますが箸のような細いものを作る時には結構役立ちましたこれだとねちょっと先端が短すぎるんだよねこうやってあの汁物をかき混ぜる時にこのねジョイント部分がね使かっちゃうんですよねそれはちょっと気持ち悪いというかねあまり衛生的じゃないというかねで見たら分かるんですけどそうなんですよこ こっちが長いのに対して、こっちが短いもんで、例えば収納するときも、こうやって収納すると、こっちが余計に長いので、あのー、まあ、例えばこういうスキレットカバーかななんかに入れても、こっちだけね、飛び出しちゃうっていうね、なんかバランス悪いんで、それがね、少し気になるんですよね。この八角形でね、転がらないし、 太さもいいしすごい理想先端もただまああえて言うとやっぱ先端がね細すぎるのはね私あんまり好きじゃないっていうこともあるしこれはちょっとね改善したいなと思って結局また別のねもう一本橋を買ってきました、えー、セリアの同じ八角橋っていうのかな八角形のねあの転がらない橋なんですけどねで先端ね切ったんです まあ、1cm ぐらい切ったんですけどねただねそうするとねこの内側ちょっと見にくいんですけど中心がねちょっとスカスカでなんかねダメだったんで結構削ったんですよね、えー、4センチぐらい結局削っちゃったんですよねでその分先をねあのスカスカじゃなくなったのでちょっと丸めて、まあ、ちょうどいい長さにしましたでこれがちょうどいい長さなんでその真ん中 2個のジョイントを持ってきたいなと、金属部分を。ということでえ、真ん中、両方から10センチずつぐらいなんですけど、ここにね、今ちょっとえ切り目を入れてます。ルーターで切ったんですけどね、もうほとんど切れてるので、折ってみましょうか。はい。こういう感じね。こういう感じでね、できてます。これもね、折ってみましょうか。はい、こういう感じですね。 はい、じゃあこれを使ってもうちょっと太い端をね作れるかなと思うんですけどそうするとね穴の内径 5.2mm から 5.5mm の幅なんですけどこっちがね結構太いんですよね、えー、6mm ちょうどありますから 0.67mm かな削ってやんないと入らないという状況なので。 もうね、ちょっと、ヤスリで手でやるの大変なんでね、あの、ハンドルーターを使ってね、削ろうと思います。まあ、今日はね、そんな加工になります。なんせ理想的な箸を作りたい。<笑>あの、そういうことですね。よろしくお願いします。 体い大いね。 おーいたいいいいいいねおーいいねおいいんじゃないですかいいですねまあかなりギリギリなんで接着剤なしでもいけると思うけどまあ一応接着しとこう ぐらいかこれぐらいでしょういいねいいねケノンケノンケンオウケノウよくわかんないけどねルーターマスター2これめっちゃいいですでも比較的安いんだけどねこれ一番多分いいかな ルーーターもね、ハンドルルーターもねいくつか使ったことあるんですけど結局これあのリピート買いしてますねあの人のやつも以前買ってあげたんでここ2つ目ですねということで早くも完成しましたご覧の通りスキレットハンドルカバーへの収まりも良くなりましたそしてジョイント部分の前後の長さもバランスが良くなり先端はまるで鉛筆のように削ってしまいましたが この角度が使い勝手抜群でしたとってもいいような気がしますねこういうもんでもね非常に落ちやすいですうんこれだったらジョイントがねつかることもないのでいいですね長さとしてもねランチタイムはこうですね開けるとはい ここにね、はまってるんですちょうどいい感じでね。はい、で、えー、シェラカップに、まあ、お茶とかねコーヒーとかそしてここはランチボックス今何も入ってないとねこういう風にして、えー、いただいてます。したがってまあ本当にねコーンパクトに持ち運べてその中に全て収納できてで、まあ転がらないのでね八角形なんでねこんな風な感じで。 でとっても便利ですねこのスタイルはねちょっとね慣れるとねなかなか手放せないようなスタイルになりますのでよかったらね皆さんも是非挑戦してみてください今回も最後までご視聴いただきありがとうございましたこの動画いいなぁと思った方は高評価ボタンそれからチャンネル登録もよろしくお願いします最後ままでごご視聴いいたただきありがとうございました